皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年11月8日、ウェルカムギフトがゴールインしました。今回は、全体的に、オフライン版からオンライン版に移動してきた新規プレイヤー向けの景品が多かったです。オフライン版のキャラクター家具と庭具をどう使いこなすかが、ハウジング税としての腕の見せ所になりそうですね。 最近の集荷はまとめてやるというより毎日少しずつやる方針になりましたバンマの塔を1つパニガルムを2回みたいな感じですねすなわち今日のバンマの塔は3の祭壇でしたが盛大に下りましたデスマスターよりも安定するかと思って僧侶を入れていますがやはりデスマスターの方がむしろ安定するかもしれません力こそパワーな戦術が強すぎるという感じでしょうか バンマの塔に限らず、火力は低くても、死なずに安定して戦うというやり方が報われるコンテンツがほとんどないからです。危ない場面が来る前に、超火力で速攻で倒すのが、なんだかんだ言って一番強いです。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。